イファーイム講習です今回はイタリア最後の都市ナポリをお送りします見てくださいこのアパートメント美しすぎると思いませんかまさに大豪邸という感じです私たちはこれからナポリといえば世界三大夜景の一つが見れるということで現在時刻3時から物語はスタートしますマジで内側はこんなにゴージャスなんですけど外側に出てみるとですね これナポリこんな感じですよ、なんか下町情緒あふれるといえば言葉がいいですが、若干、ちょっとスラムのような危険な中匂いもするぐらい、車の交通量が半端ないし、アジア感も出てくるし、もうクラクションと車の排気ガスの匂いと、バイクっていう感じです、そして今日の晩ご飯は、お待ちかねのナポリピッツァ、イタリアに来て、初めてピザを食べることができます。 楽しみですまず一つ目の歴史的建造物ド u o m o です観光客もパラパラという感じでしょうか地は世界の目の保養になったね<笑>って感じ、はい、ちょっと道に入れば下町情緒あふれる風景が広がってますアルフォンこうはブラブラと街を歩いているともうものすごく驚く洗濯物ストリートに入ってきました 普段着からベッドのスーツまでまさに日常生活の衣類が所狭しと施されてありますいや確かにね坊主になったぐらいでそんなにらんよね確かにこれ<笑>のお客さんの一人にさ、はい、ピザ屋さんをしおる人がおって日本でそうそう日本の久留米でね、はい、でそこをイタリアで何10年間近く修行してイタリアのピザを 日本にお届けしようみたいなコンセプトってあってそこのメインキャラクターがおるわけよね、はい、でそれ黒いマスクをかぶった変なピエロみたいなヘンテコっちゅうか、はい、日本で見るとヘンテコなキャラクターあっちゃけど、はい、至る所のそいつがおるここにえほらほらこれもお土産見てんこれあのマスクのキャラクターはプラチネンラっていうキャラクターで、はい、ナポリの守護神らしい。 それがーささんんののお客さんのマスキャラクター、ね、そうそうそうであの買い取ったと看板に、えー、であれだけ見るとさマジセンスあ、ま、センスないというか<笑>なんだこれだってちょっとレーなジョーカーのようにも見えるやん黒いマスクでカラスみたいなにおんって伸びとってさ、まあ、またそれにここで再会したけ下積みの修行したという証拠やろうね謎がたく解けたけ、ねうん、あの方が。清掃業者とかを マフィアが牛耳ってたみたみいな、えー、清掃業者を清掃業者っていうかこの街のゴミとかを集めたりと回収業者とかは、うんうん、マフィアがなんか担ってたらしいんですけど街をきれいにする役割をねはい、はい、でマフィアそれを取り締まったんです政府がはいはいそしたらなんかマフィアがそれをしなくなって汚くなったみたいなへえそうなんだこれこう街が汚いのはマフィアが衰退してしまった人 のも一つの理由かもしれないっていう感じだね。結構散らかったもんね。散らかった汚いっすよ、うん。ナポリ国立考古学博物館に到着しました。中に入ってみましょう。まあ、そもそもお値段にね、こういう美術品とかね。<笑>されてるああ、ちんっ。<笑>ちゅか、なん、なんでコスプレ、コスプレやん。いじゃないああ、コスプレもたくさんおる。いや、これは博物館。 異常に楽しめそうです。たくさんのコスプレイヤーがいます。あ, あんたここまで来てポケモンしよとね。<笑>何が生まれるポケモン。やばいやば。愛<笑>用になった。 知らない何個 い, いつ。いろんな遺跡から発掘された掘り出し物もたくさん展示してあるの超古いやつが並んであるみたいです。秘密の小部屋というものもあるそうです。いつその部屋には 出, 出会えるのでしょうか。これとかもうえエジプトのなんか絵みたいじゃないですか。 やっぱ描かれれているのはは人間が多多ですよねこれは多分ねこ分俺だけが気づいたことと思うんだけどこのエントランスのところにある像、あの像を上から見るとあんな感じです、覚えててください、下に降りて改めて眺めてみるとなんとこんな感じなんですよかなり人気の高いスペース、モザイクへと進んでいきます。 モザイク画っていうのはちっちゃな色のついた小石破片をですねいっぱいこうなんか便所のタイルと同じ要領ですよねそれで描かれた絵ですこれが2000年以上前に作られたなんて想像できません今でもかなり大きいものからですねあんなちょっぴり可愛いやつもありますしドクロ作品も何個かあります何かこうきっかいな絵をしたものまでたくさんあります 顔が半分に引き裂かれてこの人は人の首を打っているんでしょうか、うんまあちっちゃくよーく近くで見るとその精密さ結構作るのに時間かかっただろうなっていうことを感じ取れますね近代技術でプリントをされたものよりもこうやって石を砕いてですね原始的な方法で作られた作品の方が 長生きするっていうのも何か皮肉なものを感じますねやっぱ結局時間をかけたものが長く愛されるということなのでしょう か, か人間が食卓に並んでいるような結構グロテスクでなんか奇怪な絵も多いですね昔の人はこういうメッセージ性の強い作品を好んだのでしょうかこのとんでもなく大きい絵も全てモザイク画でちっちっゃな小さな石粒たちの組み合わせでできています戦争を表してるんでしょうか 争いいの様子が描かかれています、まあ、なんか両国の戦いの最中で市民が巻き添えを食らっているようなものを描写しているんでしょうか巨大彫刻ゾーンに入ってきました多分これがですね一番の目玉なんじゃないかなと思いますパンフレットとかにもこの像はしっかり描かれてましたそれよりもですねそののでコスプレの イベントが行われてるんでしょうか、みんななんか、その当時の遊び、ダンスを多分楽しんでいるように見えます。この博物館どうのこうのよりも、こういうなんかイベントを見れるって見れたっていうのが、とても価値があったと思います。二三時間は全然。 うろちょろうろちょろ回って楽しめるような感じでした。これは素晴らしい。いな温泉みたいになっとるね。<笑> こ, うこの辺中央がもう温泉うマルケリータいただきます。チーズのお肉やチーズがジューシー、全然さっぱりしてる。世界に名だたる理由を初めて知ったこれ。いただきます。まあ、続いて。 シーフーフドパスタいきます一本にない海岸線が見えた<笑>これは地中海やろうねこれがね見えるでしょちと<笑>そこに見えとるけど<笑>パスタも一本一本がしっかりしてる感じ俺好きよこの片面系俺ラーメンいつも片面を頼むけんね俺ただ立ち寄った店がこのレベルってやばい <笑>ナポリ恐ろしいちょっとこのあとね、外もこう暗くなってきてるんですけど、私たちは世界三大夜景と呼ばれる綺麗な夜景、これ以上、度がこが落ちると、ですね私たちの表情は見えなくなってしまうので、ちょっとここで一旦ナポリの夜景を見れるという丘に向かって歩いていってます、ただ、こう、結構思ったよりもね、 まだ明度が保たれてるみたいで<笑>こうやってしゃべりもね、えー、取れるみたいなので一応、ちょっと回してますもう道の造りもね石畳で日本にはあまり少ないようなすごい、これええすごえめっちゃ綺麗世界三大夜景、伊達じゃないね、これ、すごい綺麗ですね。これが世界の三大夜景 ナポリの夜です海とマタの丘の家が作るライトが絶景を生み出しとるっちゃろうねいやこの組み合わせは確かにどこでもあるこう組み合わせじゃないよねこれすぐ半島があそこまでバーッと伸びて見えるんですよあれが火山ですよあーマジあっこれちょっと暗くなると取れんくなる火山ねシルエットが確かに見えるね ナポリの俺的前評判的にはそこまで見るところないんじゃないかなどれだかそのくらいの見どころだろうって言ってたんだけど実際こう到着してみて二血のヘルメットかぶってないような二血のあんちゃんたちが俺たちを追い抜きざまになんかベラベラベラって言ってきたりしよった時とかもあってえー、らい治安終わりミ汚ねグラフィティ交通量多いクラクションバーバーバ ー, バー もうバスもバーバーバーバーみたいなあめっちゃ交通機関悪いやんって思ってたんだけどそのヤンキーめっちゃ料理うまいやんみたいな<笑>もうね料理のうまいヤンキーという国でした次回はアテネに向けた冬の中からお送りします是非このチャンネル面白いなと思ったらグッドボタンチャンネル登録忘れずによろしくお願いしますハッシュタグコーシー